いいで す, いいです今日<音声>てはい、おはおようござい ま, すいいす始しましたありがとうストレッチのコーナーでございます。い いいですよ、今日もとってもいいです。はいさあでは久しぶりの、ね、ありがとうストレッチさん、今日も元気にいってみよう。ありがとうストレッチができて私、本当に今日も嬉しいですさあ。ということで、こちらも始まっておりますでしょうか、はい、はいは、いはい、いいですね。いいです始ままっております<笑> さあということで、ありがとうストレッチさんはね、ボディに愛してる大好きありがとうの言葉を投げかけながらやるストレッチでございます。この効果抜群。このね、良い言葉を使っていきますよ。さあ、ではここに置いておきますので忘れなくようお願いいたします。どうですか伸びしろが隠れちゃった。はい、シュースもさい。伸びしろをたっぷり。はいいですね。 はいといととうことで皆様、お元気でお過ごしでしょうか。ああ、花さん、こ ん,、ま、こんにちは。<笑>おはようございます。じゃあ今日もねありがたストレッチ、張り切ってやってまいりましょう。ご参加いただきありがとうございます。はい、おはようございます。さあ、水分を、ね、取ってください、皆様。水分をお取りいただいて、それからストレッチやっていきますよ。私もいただきます、うん 水分摂取重要。そしてあのえっ、ー、とビフォーアフターをねチェックするのが重要でございますのでビフォアをチェックしてから行きますよ。まあシスターはねまだバタバタしておりますよ。ま<笑>だまだバタバタしますが、今<笑>、ま、今日もバタバタしますけど大丈夫です。<笑>では両足をに出していただいて両手を前です。今日ねタクパンございます。タクパンねタクパンがございますよ今日午後。 自宅でできるパントマインはい、では今日のチェックです両手ではしずでしょう。ちょっと固めでございますねこんな感じはい、では左足さんの上に右足さんを乗っけていただいて指を横に開いて手と後にぐいぐい動かすのからいきましょう声出していきますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、お隣の指せーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、お隣の指せーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、笑顔でねはい、では手と足は握手します足の甲をお持ちいただいて上の方をね上の方をお持ちいただいてつま先をねじりますせーの愛してる大好き、ありがとう 愛してる大好き笑顔でナイスはいでは土まず下側を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でねはいではくるぶしを持って足先を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ナイス、両膝ちょっと持ち上げてぐるっと回します、せーの、愛してる大好き、非常を大きく、ありがとう、はい、愛してる大好き、笑顔で反対回し、愛してる大好き、ありがとう、はい。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 右足のふくらはぎさんを出して座ってください、はい、左足も後ろに畳んで体重かけてふくらはぎをほぐしますせーの「愛してる大好きありがとう」「ほい愛してる大好き笑顔でナイス膝のちょっと上ですきっかいさんせーの「愛してる大好きありがとう」ほい 愛してる大好き笑顔で内ももさんどうぞせーの愛してる大好き体重乗っけてありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはい、では、えー、両方のお膝を立てて反対側ひっくり返します左足じゃない右足のふくらはぎちゃん外側ですせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でナイスはいでは右足を立てて左足は下にたたんできます右足のふくらみの下側を親指さんたちでやりますせーの愛してる大好き出ててありがとう愛してる大好き笑顔でナイス膝のちょっと上ですあ下です膝下ゴリゴリせーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。膝周りゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でナイス、うん。はい、ももの裏側、どうぞ、せーの。愛してる大好き。ゆってくださいね。はい、愛してる大好き 笑顔でナイス。ももの内側どうぞ。せーの、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でナイス。ももの外側で、せーの、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。す膝裏グイグイせーの、愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる大好き、笑顔でね。 ははい、ではこの足を伸ばして、ももの上ですね。肘でも手でもいいです。せーの。愛してる、大好き、ここ、痛いですね。はい、愛してる、大好き、笑顔で。ももは、えっと、いた。愛してる、大好き。あららら、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。 はい、つま先を膝内側にしてももの外側です同様にどうぞせーの愛してる大好きここもちょっと痛いとこですよはいつま先を膝内側に入れてますよありがとうい愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好き笑顔でナイス はい、では腿の外側にくるぶしさんを乗っけてくるぶしほぐしますせ。くるぶしさんでほぐします。せーの愛してる大好 き, あ り, 大大好 き, 大好きありがとう盛大に愛してる大好き笑顔でわまいた愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス。はい、ではこの足をのかして反対が繰り返します。 はいでは背筋を伸ばして左のあ右の腰骨さんのところをスルっと落として腰をこぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でママへと愛してる大好きありがとう愛してるどうしここを念入りに。 はいでは骨盤転がし背筋を伸ばします左手のお膝の外に左左のお膝の外に左手右手参考子ですはいおゅんさんこんにちはやってますよ骨盤前と後ろ今右側やってますはい後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアイッド愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイス、はい、では背筋を伸ばして左手さん左腰の横右手さんくるぶしあ右腰おはようございますはい骨盤も<笑>骨盤も背筋を伸ばして骨盤をねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス オッケーさあ 右, 右がこれで終了です両方の手頭の上で丸いいですご唱和くださいせーのいいでーす<笑>ありがとうございますはいではチェックタイムンさんね両足チェックしてください<笑>では右足さんどうぞおっ今ね深くいきました左手さんはまだこのまち ははいでは水分取ってください変化があったらボディの変化あったらねコメントくださいさあいかがでしょうか水分もなっとってくださいうんありがとうストレッチさんねあの久しぶりの久しぶりまあいつ水曜日に開催して えー、一日置いいての開催でございます私もまだまだなんかねあのまだバタバタしてますんでゆるゆるやらせていただいております ゆ, ゆるゆるな感じ伸飲みました花さんイエーイいいです乗ってもいいですあのほんと毎日ほんとちゃんと私もありがとうするうち毎日ねこの時間をとりたいんですけどもうちょい。 もうちょいしたら取れ、れあのー、なるべく連続取れるようになるんじゃないかなと思っております。じゃあ、はいじ、じゅんさんもね、ここから参加してくださいね。さあ、東京はね、蒸し暑い感じです。沖縄さんはどの感じでしょうかね。もう爽やかな感じになってるんでしょうか。爽やかってことないか。<笑>でも、東京よりは多分爽やかだと思います。はい、では行きましょう。お伸ばしいただいて。 おお、秀一さん、こんにちは、いらっしゃい、やってますよ。はいでは左足さんを、こちら、左足チェック、右足チェック、右の方がね低い感じに今、なってます。では左足の上に右足さんう ん, ん違う、右足さんの上に左足を乗っけて、指を横に開いて、縦にぐいぐいするのかないきますよ、せーの。 愛してる大好き、あしゅさん、おはようございます。ありがとう、ストレッチ初参加、どうぞ。ありがとう。はい、横、せーの。リアルタイム初参加ですね。大好き、ありがとう。愛してる大好き、声出して。はい、お隣の指、指を横に開いて、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、声出して。はい、お隣の指開いて、せーの。 愛してる大好きありがとう指をね、開いてやりますよそしたら手と足をね、握手しますぐさっと足の甲の上の方を持ってつま先をねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいま松の下側ですつま先をねじりますせーの愛してる大好き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 愛してる大好き笑顔で反対まず痛い愛してる大好きじゅんさん久しぶりだから愛してる大好きあちょっと痛いねはいでは指を開いて、はい、指を取って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは両足です 両両手両足振ります。これで、ね、チャレンジコーナー背筋を伸ばしてはいボディをちょっと後ろ両足をアップ両手をアップ両手両足振りいきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエント愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好きチョキンのポーズでキープチョキン両手両足伸ばしますはい腹筋背筋はいありがとうございます さあ、お久しぶりのねジュンさんできましたでしょうか<笑>では反対が左足右足後ろ左足前です。ラあのね久しぶりだとちょっときつくなってる場合がありますはいでは左足のふくらはぎさんを上から乗っけてせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でママ」 ナイスですきついね<笑>きつかったね相手はいではひのちょっと上ですこれね積み重ねですからねやっぱりねはいではきっか い, いさんどうぞああいしてる久しぶりにあるときつくなってますよしっさんもそうですよ愛してるだからね毎日やりたいあーりがーないせーはいでは桃の内側ですあいしてる大好きあーりがとう。愛してる大好き 笑顔でナイス、はい、では両方のお膝を立てて反対側ひっくり返しますはいふくらはぎ外側ですせーの「愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス」では左足さんを立てて右足さんをその下にしまってくださいふくらはぎの下側です はい親指さん両方の親指で押しますせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き言霊パワー使ってますよはいでは膝のちょっと下グーですグーでゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝のちょっと上ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き膝のお皿の周りをゴリゴリせーの愛してる大好きありがとうボディーさんにありがとうはいではももの裏側です4本指ぐさっとさしてグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではももの内側さんをがっつり持ってゆすってせーの愛してる大好きありがとう 声出すすとね呼吸ができますよはい、ももの外側、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね。はい、では、膝の裏をぐさっとさして、膝裏ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね。 はい、では膝下、ぶらぶらちょっと持ち上げて膝下をぶらぶらします肩に力を抜いてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置をちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう大好きママワンワンワンワンはい、ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス。 はい、はこの足を伸ばしたら、ももの上をぐいぐい、肘でも手でもいいですよ、せーの。愛してる、大好き、肘、ありがとう、い た, たたた、愛してる、大好き、笑顔で、ワンいイと盛大に、愛してる、大好き、痛いですね、これね、はい、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、では、つま先を膝内側にして、ももの上、横です、せーの、大好き。 ありがとう愛してる大好きワンモアエイトはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではももつま先のを内側にしたまま右足のくるぶしをももの横に乗っけてしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト 痛いですね愛してる大好き笑顔でナイスはいでは右足を下ろして左足を後ろに畳みます背筋を伸ばしてで左の腰骨のところをスルッと下ろした大腿骨の付け根をほぐしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でワマイト。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でナイス。では背筋を伸ばして右のお膝さんの外に右手、左手さん腰骨、あ、腰骨じゃない、お尻ペタですね。この骨盤を大きく転がします。後ろからどうぞ、せーの。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きワンマアエイトここ盛大に動かしてありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいでは背筋を伸ばして右手腰骨の右の腰の横にぐさっと刺して左手は左骨盤を持ちます腰骨持ってねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう大好き笑顔でワンマアエイト愛してる大好き ありがとう。愛してる。大好き。ナイスーはーいでは両足骨盤転がし行きましょうマットさんを、ね、畳む方はお畳みくださいあの座骨さんたちを守ります、ね、お尻の下の骨座骨さんここ、はい、では両足を伸ばし、えー、曲げて開いて肩幅ぐらいに開きます背筋を伸ばして 腿の裏を持って背中を丸めて骨盤を後ろに倒すのと反らして前に倒すの両方行きますでは行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で5い目愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大に背筋を伸ばしてでは最後骨盤クイックです その場で骨盤を動かします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンワン、えっと、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。できました。では最後いいです。ポーズいきますよ。背筋を伸ばす。両、はい、足アップ、どっちかの足伸ばす。両方の手は頭の上で丸。画面の方を向く。いいです。ご唱和ください。せーの。ちょっと待って。せーの。いいです。 <笑>はい、ちょっと待ちました。はい、ありがとうございます。はい、ナイスー首筋を伸ばして紹介でもちょっとここを拭ちゃん、ハイキンちゃん続いております。ビューティフルはい、ありがとうございます。頑張りました。さあ、できましたでしょうか。両足を伸ばしてですね。チェックいたします。あ、光弘さんこんにちは。いらっしゃい、あのありがとう。ストレッチね。最後です。あ、できました、ね。大丈夫さんね。ありがとうございます。 ははい、では足を伸ばしていただいてつま先を立てたらチェックタイム左手さんどうですかこんな感じはい右手さんもこんな感じあだいぶねボディの位置が落ちましたねいい感じでございますさあボディの変化ございましたでしょうか何かありましたらコメント欄にね書いてください頑張りました素晴らしいありがとうございますやっとのいいですですね<笑> ナーさんね、久しぶり た, た, たまにあのちょっとね連続してできなかったから久しぶりになっちゃうとねバーの腹筋背筋さんがちょっときつくなっております私もそうですだから毎日やりましょうねまたはいということで無事に終了いたしましたさあ皆様告知さんでございます私はマイムアルバム ね、シスターの講演この間23ってあったんですけど今アーカイブでご覧いただきますのでまだご覧になってない方はアーカイブでまたもう一度見たいなっていう方もアーカイブでご覧くださいえっ、ー、と来週の土曜日ぐらいまでは見れますのでぜひよろしくお願いしますこちら QR コードの方こちらございますねこちらでご覧くださいはいそしてシスターの 次の公演はですね、あ次はこちら今週の土曜日、あ違う、日曜日ね、えー、7月10日、ライパー43、これ、うちのね、メンバーたちがね、みんな頑張って、パントマイムやっております、あのこの間、「朝さに出たメンバーたちが<笑>やっておりますので、ぜひともね、「朝一さんであの生涯現役目指すって言ってました。<笑> このメンバーたち出てます。ライ月四十三。スタジオエバ。六、えー、あ、七月十日日曜日二時と六時やってます。こちらの方もどうぞぜひいらっしゃいください。そして二十三日二十四日七月ね、こちらはおやで楽しめる公演でございます。ドキ ド, ドキワクマイム。えー、二十三日土曜日二十四日日曜日時間は十時半と一時半早い時間ですよ。 そそう潤そうさん「あさイチ」メンバー出てますから<笑>ぜひ見てください<笑>見てくださいって<笑>沖縄からはちょっと来れないあの、また YouTube でねあのアップしますんで「はさあドキュクマイム」の方もぜひ、えー、よろしくお願いしますこちら配信はないんですよね「ドキュクマイムは、ね」はちびっこ向けのちびっ子向け、親子向けファミリー向けの公演です はい、そしてあとはたくパンですねんさん今日これたくパンねございますよ今日今日3時半から可能であればねオンタイムであのご参加いただけるとシスターがね個人指導もできますのでぜひとも<笑>わー言うてます<笑>よろしくお願いしますはい、ではこちらの方も楽しみに今日はあのもうすぐシスタースタジオエヴァ行きますので <笑>ライパンの、ね、お稽古もございます。さあということで、張り切ってまいりました、今日もご参加いただきありがとうございました、次回はですね、えー、と火曜日の、えー、今, 今週、今週ね本番ございますので、また火曜日、来週の火曜日の配信になります、ありがとうございます火曜日9時にできる予定、は<笑>いで頑張っていきます、はい、では、いでは今日もご参加いただき、本当にありがとうございました。 今日も素晴らしい。何曜日今日。金曜日幅ナイスフライデー。<笑> Have <a nice> <笑> Thank you so much. はい、ありがとうございました、ジゅンさん。またよろしくお願いします。ハナさんもありがとうございました。では、ご金曜幅ナイスフライデー。Have a nice、いいです。じゃおー、ババ